マインクラフトを手に入れたぞやったということでマイクラ実況をやります今までにマイクラをしたことはあるの妹が持ってる PS4 版のやつでちょっとだけ何をしたのカイロ作ってた何これ、意味わかんねんカイロも PC 版で実況する予定だよマイクラ実況への意気込みをどうぞ私はゲームにすぐ飽きるのでマイクラは機内で欲しいですねめっちゃ手元のように飾るじゃんはい あっり人は開き直っているときには他人事のようにしゃべるものですよなるほど、多分んわかりましたところで、撮影から編集まで2週間以上経っていますか何をしていたんですか見てました あ, あ、はいオフ画面が大きくなりましたねそろそろゲームが始まるんですかいいえ、もう少し設定を眺めますじゃあ活断も終わったのでカットしますシングルプレイさあ、マイクラのワールド名を決める時間がやってきたよ これからのマイクラ実況を決める大事な名前だからちゃんと決めないとね。ハ、は、イ、い、フラグが通ります。道を開けてくださいね。The first world. 安直。諦めろ私はそういうやつだ。試験先生成までカット。ということで、PC 版初マイクラ、スタート。ところで、動けないんですが、それはどういうことキーボードが反応しない。マウスは動くっぽい。ピンキーは反応してるからキーボード マイクラ実況でトラブルシューティング始めないいでくださいトラブルシューティングから始まるマイクラ実況を見たことないです超早送りということでマイクラを再起動しました止まったら取ります。再起動今度こそ動けたらいいね動いたぞやった再起動で回ってよかったですねしかし初起動でラブに遭遇するとは何があったんですかねゲームが下手すぎて嫌われたとかそれはあり得るとりあえず 目の前に見えてる半島みたいな島みたいなところに渡るよ早送り好きなんですかダラダラ流されるよりは絶対にいいでしょう。でも切っちゃうともったいないからできるだけ早送りにするよ泳いでわかるんですねいや、この後橋をかけます 検討していこうと思いますかけかないんですね開通橋もかかったし今回はこの辺りで終わります編集の感想をどうぞやっぱり動画編集は時間がかかりますね今回は2時間ぐらいだから結構早いのでは今回は初めて BGM を使ったりオープニング画面を作ったりしてみたので結構動画のクオリティが上がったことに驚いてます ということで、また見てね